面じゃね、あ, あそんなそうそんな、はい、あの向井さんははいはい初恋っていつですか？はいはい、急ですね。もちろん、はい、初恋初恋はまあ小二ぐらいでしたがね。え、は、え、い、どうしたんですか？お相手はお相手はまあはいあの西川さんっていう方ですね可愛<笑>らしい可愛らしい人でしたよ。<笑>西川さん<笑>西川さん西川ひとみさんでしたよ今も覚えてます。 偉、えーえー、いもんでねい。いじめたりとかしたんですか。いやいやいや、そん な, ないじめたりとか。ただただ遠くから眺めるだけでしたね。ああ、なるほど、ストーカー的な感じで。言ってませんけどね。<笑>なんちゅうこと言い出すんだ。んあゆみさんはどうなんですか。私も将棋です。あ、あ一緒ですか。そうです。りょうたくんに。ああ、どう、どうなんですか。女子の初恋ってなんか。 どういうことをしたりするんですか、うんうん、男子はねあのなんかちょっと意地悪するみたいあるじゃないですかはいはいはいあ、うん、いやもうなんか普通に遊ぶ遊んだりとか、うんうんうん、追いかけっこしたりとかして、うんうん、ああいいな濃厚接触してましたいやいやその時は何もねえから<笑>その時はあと当時の濃厚接触もなんかいやらしく聞こえるからダメ<笑>そっか<笑>ダメですね で, ではですね、はい、あの今回のテーマ募集をしたメールを読んでいきますねはい はい。今日のテーマは「うん、これが恋なのか?と」と恋をしたことがない A 君が間違って思ってしまったこととはですなるほど初恋ですからねわからないこともあるでしょううんうん、なんか全然そのエロっぽいお題じゃないじゃないですか、うん、今回そうですよねもう今日はなんか甘酸っぱい感じの大喜利ができるんじゃないかなと思ってます私もそんな予感がしてます。はいありがとうございます、はい、楽しみにしててくださいねはい、はい、じゃあどんどん読んでいきますはい。 えっ、ー、とこれが恋なのかと恋をしたことがない A 君が間違って思ってしまったこととは、えー、ペンネームのきなみライダーさんから頂きました、うん、僕に笑顔で挨拶をしてくれたああこれはモテてない<笑><笑>これはモテてないですね自意識過剰バンバンですよ<笑> <笑>いやでもほら爽やかじゃないですかなんかかわいらしい感じしますけ、ねまあまあ、まあでも確かにね思春期あるあるみたいな、うんうん、あいいですね、はい、こんな感じから入るんでいいですねそうなんです今日はなんか浄化される感じですね、うん、確かに<笑>え理想の桃源郷さんからいただきましたはい街で知らない女性に道を聞かれたあーもう自意識のアンテナはこんなに立つんだと<笑>ね立つ立つねうん立つだけピックアップしないで<笑>アンテナって言ってんだからさ ちゃんと主語言ってよ。ええー、し、う、げ、ん、さんからいただきました。はい素敵な微笑みで、向こうから僕に挨拶してくれた。かっこ店員さんです。店、うん、員会。はい。店員会を、何でもかわされるやろそんな勢いやったら。ね、今のところ、皆さん立っていらっしゃいますね。違うっと、違う、アンテナがね。アンテナがね、<笑>そのボツの木じゃないから、それだけです<笑>、はい。ええー、ペンネームまな板の上のさくらんぼさんからいただきました。はい。風俗の女性に優しくされた。<笑><笑> これはこれは濃い、えー、かもしれない間違ってないかもしれないよ、うん、でもまあちょっと茨道かもしれないんでねはいはいはいもうビンビンに立ってきましたねいやそれはまあ<笑>そういう店行ってるからそういう店行ってるからだろうそれじ、ねえー、さんから頂きましたはい女ヴァンパイアと学校の校庭でエッチする夢を見たほらーわしやないかい こ, これはどこの向井さんかなわしやないかい恥ずかしい インも見たわしやないかい。あ, ははは<笑>あれ初恋だったんですね。違うわ遅いだろ三十九や。三十九で見た夢だ。当 時, 当時ね。うん、えっ、ー、とハードメンボウさんからいただきました。はい。女子にバリ雑言を浴びせられてドキドキした。ああ壁の扉。<笑><笑>恋というか壁。M の壁。はい。ちょっと開いちゃったな。爽やかが消えてきたな。<笑> ちょっとねなんか濃くなってきたなきた、ね、思ったよりもうちょっと爽やかなのに聞きたいですけどね、まあ、まだまだたくさんありますからありまかいますね、はいえー、下ネタ係長さんから頂きましたうん。曲がっていたネクタイを直すついでにおじも直してくれたい や, <笑>いやちょっと待ってこれは濃いでしょういや濃いじゃなくてその状況は何<笑>違うのその状況は何 あ、こっちもちょっとずれてるので、うん、だからいやだから、ちょっと直してきますね。その状態は何よ。ちょちょちょ、いつも右でしょう っ, って。いや、なんでいつも知ってんの。な<笑>んでいつも知ってんのってなるし。何言ってるの、これ。<笑>理想の、なんか、朝の関係、うん。あ奥、奥さんにですか、恋ではないけどな。はいうん、そうか。<笑>そう。で、えー、ネオ事務所さんからいただきました。はい。ああ、の内ひだが、なんとなく、あいつの顔に見えた。 いや、ちょっと待って<笑>あの何、ー、だろうもうな何って言ったらいいんだろう、まあ、なんか寝落ち文学変態レベルが、ね、高いから。<笑>そうですね文学表現すら感じたんですけどもは<笑>やなんかねうんそうですね、はい、すごいですね<笑>なんかそうですね下品の前になんかちょっと文学を感じましたね感じますねはい なるほどはいそして最後のメールです、はい、最後ですかはいテケテケさんから頂きましたはい顔を見るととして、目が合うといく<笑><笑>あのー、まあめっちゃ好き<笑>ええー、めちゃめちゃんこ思春期性欲です<笑>はい。こんなの体験してますかいや体験したことないです、はい、目が合うと勃ッキして今もしかして 下半身が見えないのをいいことに向かえたい や, いや言ってませんあのこれをテレホンのそれだと思ってやってませんピンピンなのねいやじゃ あ, あの言いビンビンじゃないんですビンビンじゃないんですピンピン<笑>あのピ の, 音の問題じゃないでピンなのかピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピン はい、着席しております、ちゃんと<笑>そうじゃねえと<笑> そ, うそうじゃねえから<笑>はい、残念です<笑>残念ですじゃん、バカバカだったな、今回も<笑>いや向井さんどうでしたどれがお好きでしたかえー、好きなのはね、やっぱ文学感じた寝落ち武者ですけどもね<笑><笑>あの、正直何言ってんのか全然わかんなかったんですけどはい<笑>はい、な、は、ん、い、だろう 確かにこれは恋かもしれないなと俺はちょっと思ってしまいました<笑>なんか、はい、作家としての感<笑>性、ね、に触れたのか な, <笑> な, ん な, んなんょ、ね、ちょっとはいなんか感能的なね要素もあるんじゃないかなと思っちゃいました、はい<笑>